やる前が八十八。おお、すごい聞いた。やった後が七十八マイナス十センチ。今回は。 一種目たった5秒、デッドアブスを紹介します。お腹の出てしまう原因、腹横筋の低下、皮下脂肪、内臓脂肪、姿勢、この4つが関係しています。そのうちの姿勢と腹横筋の低下を今回は改善できます。一緒に頑張ってみましょう。今回の腹筋メニューは、とても息が止まりやすいです。息が止まると腹横筋が鍛えられません。同じように5秒間数えながら腹筋メニューを行ってください。 まずは仰向けに寝た状態で両膝を抱えますこの状態でキープですスタートお腹を縮めて骨盤を立てて腰を丸めるっていうことが腹筋運動中に大切ですまずはたまで体を起こして背中腰を伸ばしていきましょうここが硬いとね 腹筋に力入りませんので必ずやってください OK ですそれでは1種目目は体を起こした状態で手はももに置きます手を向こうに押す足をこっちに押すことによってお腹に力が入りますこの状態で足を122と5秒間動かします一緒に数数えましょういきます 123456はいオッケーですもし辛い人は手の力を少し抜くと少し楽になりますきつくしたい人はしっかりももを引き寄せながら手で押してください2回目行きましょういきますスタート 5 6、はい、OK あともう1セットです行きましょうスタート2 1 2 1 3 4 1 5 5 OK ナイスファイトそれでは二種目目です寝た状態で肘を下に向けます足を伸ばして 体を起こしたら膝を曲げるたまに肘をつくで戻す肘つく戻すこれを5回繰り返しますスラいのがいいよっていう人は肘つかずにこのまま足を動かしてください行きましょうスタート、えー オッケーああ下っら効いてますねもし辛い人はずっと肘ついててもいいです行きましょう2回目スタート123445オッケー さ あ, あとと回終わりですあとちょ聞いてる聞いてる。聞いてる Okay. それではうつ伏せです手を脇の下について使ったお腹を伸ばしましょう上体反らしですスタートお腹を縮めたまま終わっちゃうと寝癖背の原因になります必ず使ったらねまた伸ばしてあげて元に戻しましょう使った腹筋をねこうやってすぐ伸ばすことで筋肉痛も軽減がなれます もうちょっと頑張れそうだよって方のためにおまけでもう2種目めちゃくちゃおすすめなメニューを紹介します20秒ずつ行っていきます1セットだけ寝た状態で足を開きましょう足を持ち上げたら体を起こして手は頭の方に伸ばしましょうこれで息をできるだけ止めないように長く吐きましょういきましょうスタート 息を長くふーと吐いて体をできるだけ起こした方がいいです。スライスは手を前にすると少し楽にない。うお ー, うーオーケーキャー聞いてる聞いてるお腹に聞いてるそれではラスト 今ずっとお腹を縮めることをしてきましたこの縮めたお腹を伸ばすことでさらに腹筋に効きます手を脇の下ついて体を持ち上げますこのまま腰を高く上げてお尻を下げるこういう感じで揺れますできるだけお腹に力入れたままですラストいきましょうスタートオお腹に力入れて お腹を引っ込めたまんまであと少し、OK、ーお腹わりきいたまだできそうだよって言た。 次のメニューにチャレンジしてみてチャンネル登録してない方はね、是非登録しておいてください